各国政府代表の皆さん、ご立席の皆様、本日はこの素晴らしいルーマネの地で、日本政府を代表としてスピーチができることを光栄に思います。まず、日本政府を代表して、ホリシー・ジャオ事務総局長をはじめとする ITU 事務局の皆様、本会合をホストされたルーマニアの関係者の皆様に、これまでの開催に向けた、 ご尽力に敬意を表しますまたサビン・サルマス市の議長就任に心よりお祝いを申し上げます新型コロナウイルス感染症によりデジタルネットワークが経済・社会活動の維持に不可欠な社会基盤であることが浮き彫りになりましたイーヘルスなど生活面での ICT の活用が進展する中で 進展するとともに産業界でも農業や製造業などさまざまな活用がされ新しいビジネスが生まれています一方 ICT の技術革新は加速化しており新しい技術を世界に復旧させるために標準化がこれまで以上に重要になっています このため、電気通信標準化局の役割は、ますます大きくなっています。我が国は今回の全県委員会議で行われる選挙で、電気通信標準化局長に、NTT 出身の小野江製造氏を擁立いたしました。技術開発は産業界から創出されます。小野江候補は、まさに長期にわたり産業界に身を置き、 豊富な標準化活動と企業経営の経験を有しています。尾上候補は新しい時代の電気通信標準化局長として、ITU や世界各国政府との産業界との橋渡しをし、世界中に ICT の恩恵をもたらすリーダーとなるべき人物であります。ぜひ、尾上候補に温かい ご支持をおお願いできればと思っております世界の中でもいまだ29億人がインターネットにつながっていません。我が国は ITU と協力してデジタルインフラを強化するコネクト・ツー・リカバリープロジェクト2020年10月から開始し、これまで100万ドル以上の支援を実施し、その取り組みを拡大をいたしております。 また各国のデジタル環境をさせてもらう に, に発展させるためには人材の育成が重要でありますそのこのために我が国は本年振興技術の早期展開に向けた政府関係者向けの研修を行い総計220万ドルの資金を投入する予定であります我が国は引き続き分担金3兆単位の拠出を行いつつ世界のコネクティブ 工場に向けた取り組みを推進してまいります我が国は理事国に 再, 再選立候補をいたしておりますので選挙のおけるご支持をお願いをいたします最後に3週間にわたるこの全県委員会会議を成功に導くため日本も最大限貢献してまいりますご清聴ありがとうございました